うざ、関わるとめんどくさい人、五千。職場や知り合いの中に関わると、うざって人、関わるとめんどくさい人っていますよね。しつこいし、意地悪だし、いちいち細かくてうるさいし、過干渉。あるいは、口を開けば愚痴や誰かの悪口ばかり。自信過剰で、プライドが高く、些細なことで切れてくる。また、自慢話が多くて、一方的に自分の話をくどくどしてきたり。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 ちょっと聞きたいことがあって質問しただけなのに前置きがすごく長くてくくどくどと話をすする人がいますこちらは簡潔に答えてもらいたいと思っているのにとににかかかくく説明が長くてなかななか結論に至らないその上しつこくやり方を指導してきたり意地悪な言い方をしたり挙句の果てには自慢話が始まっていつまでたっても終わらないこんなタイプの人は承認欲求が強く。 自分がすごいということを相手に示して認めてもらいたいと潜在的に思っています承認欲求自体は決して悪いものでありません認められたいがために目標ができたりそこに向かって努力できたり健全に使える人なら大丈夫ですしかし承認欲求が強すぎて自慢ばかりする人はそれができないので周りは困りますよねこんな人は実は自信がなかったり 他者に認められることで自分を保っていますですから話を聞いてくれる人を見つけると相手の時間を奪ってしまうということを考えずに自分の話を一方的に話してしまいますこんな人に関わってしまった時相手の話を真剣に聞きすぎると相手は嬉しくなってどんどん話が長くなってしまうのでそうですねとかなるほどといった当たり障りのない相図を打って早めに話を切り上げてしまいましょう なかなか切り上げられない時は「○○時から予定があるのですが」など時間制限を伝えるのも一つの方法です。2. 自分の意見が通らないと切れる人面倒くさい人の中に自分の意見が通らないと不機嫌になったり切れたりする人がいます。自分の意見を通すために横暴な振る舞いをすることもあります。 自分のやり方が全てなので違ううややり方や仕組みが気に入らないと、と文句を言って変えようとします。時には周りの人の気持ちを考えず自分の気が済むまで文句を言い続けたり反発してチームの輪を乱したりルールやシステムを無視して好きなように行動してしまったりすることもありますこのタイプはプライドが高く上から目線で相手を見下すような態度をとるので高圧的で傲慢 態度が大きいといった印象があります。競争心が強く、どんな時も自分が勝っていないと気が済まないという、負けず嫌いな一面があるので、正面から否定されるようなことがあると、切れたり、マウンティングしてきたりします。その上、絶対に自分が正しいという自信があるので、強気な態度をとります。このタイプの人は、自分の考えが一番だと思っていて、都合の悪いことは認めたくないのです。そして、 相手より優位に立ちたいという欲求があるから怒りの感情をぶつけてきます。例えば、このような人に怒りをぶつけられたとしたら、正面から受け止めず、受け流すようにして、意見をせず、なるべく関わらないようにするのが良いかもしれませんね。3. ひがみっぽい人。ひがみっぽい人に関わると面倒臭いですよね。迂かなことを言うと、すぐに嫉妬の対象にされてしまうし、扱いに困ってしまいます。 このタイプの人は常に他人と自分を比べていて比較すること自体が癖になってしまっています自分の方が優れているのにあの人ばかり評価されているとか自分は我慢しているのにあの人は自由気ままに振る舞っていると感じると嫉妬の気持ちが出てきますその原因はその人が育ってきた環境によるところが大きく親や兄弟との関係から来ていることもありますそして 自分が嫌いというコンプレックスを持っていて人生に対して不満を抱いているので人と比べて恵まれていないと感じるとひがみっぽくなってしまいますこの背景にあるのは他者に認められたいといとう欲求です。本当は自分が他者かからままししいいと思われたいのかもしれたのもせひがみを回避するためにはプライベートなことなど自分から情報を与えず距離を置くと良いでしょうひがみの対象が「 お金や持ち物などに関して批判むなら、相手が反応しそうなものを身につけないなど、なるべく目立たないようにするのも一つの方法です。このタイプの人とは、なるべく距離を置くといいのですが、どうしても付き合わなければならない場合は、相手を立てつつ頼るようにすると、自尊心が高まり、批みの対象になりにくいです。4. 干渉好きでおせっかいな人。相手の都合を考えず、 些細なことでも細かく口を出してくる鑑賞好きな人っていますよね。本人は過干渉だとは思ってなく、良かれと思ってついやりすぎてしまい、周囲の人からは余計なおせっかいを焼く人というイメージを持たれてしまいます。このタイプの人は自分の価値観を押し付けてくるため、自分と同じようなタイプの人とはうまくいかず、機嫌を取ってくれる人を好みます。そして、誰かに必要とされたい。 すごい人だと思われたい願望を持っています。自分の存在意義を知るために他人のことが気になってしまうのかもしれません。干渉することで相手に依存している場合もあり困っていない人を無理やり助けることもあります。このタイプの人は何とか他人と繋がっていたいという欲求があり構う人がいないと不安になります。ただ、人のことを思って行動していることが多いので冷たくあしらうと急に態度を変えてきたりします。 こんなタイプの人には、感謝の気持ちだけを伝えて、必要最低限の付き合いにしておくと良いかもしれません。お願いしないことをやってくれたり、アドバイスをしてくれたりするときに、相手は良かれと思ってやっているので、ひとまず、ありがとう、と感謝の気持ちを伝え、少し距離を置くようにすると良いかもしれませんね。5. かまってちゃん。承認欲求が強く、常にかまって欲しがるような人がいます。いわゆる、 かまってちゃんと呼ばれるこのタイプは誰かの気を引きたい相手にしてもらいたいという欲求が強く自分にに注目が集ままっってていいいない状態に不満を持っています。常に相手にされないと気が済まない原因として重度の寂しががり屋であることが挙げられます。他人に評価されたいという気持ちが強すぎるあまり体調不良をアピールしたり話を大げさにしたりネガティブな発言が多いのが特徴です。 このタイプの人は自分をしっかりと持っていない人が多く一人で行動することや自分の考えをしっかりと持つことが苦手です自尊心が低く常に誰かに必要とされている感覚がないと不安や心配を感じてしまいます誰かに依存して甘えることで自分の存在を受け入れてもらっていると確認したいのかもしれませんこのタイプの人は周囲のことや気持ちを考えられないところが特徴で 自分だけに目を向けて欲しいと思い、相手が自分のことだけを思うことで満たされることもあり、自己評価が低い分、注目してもらうことでそれを埋めようとします。こんな人に関わって、常に気を使わなければならない状況に追い込まれると、疲弊してしまいます。関わるときは、事実だけを簡潔に伝えて、関わりすぎないようにすると良いかもしれません。まとめ、関わるとうざい人の特徴を挙げてみましたが、 どのタイプも共通して言えるのは、承認欲求が強いということです。自分に自信がなくて、認めてもらいたい。その、本心、が人にまとわりついたりする行動につながっています。多くの場合、自覚がないため、周りを困らせていることに気づいていません。本人は、間違っていないと思っているので、注意したり、意見したりするときは、よほど伝え方を工夫しないと、どんどんエスカレートしていきます。